ビシッとウジン決めてみせるぜここで早手のように立ち去るってのもありといえばありかなかっこよくないそれはただの通りまではありませんかおっしゃる通りです俺はああえっ、ー、と待ってくれ確か神明とは非するものだったよなうん分かってる分かってるぞ俺。 神明は大事だからなマスターであったとしてもうかに明かしてはいけないう ん, んいやしかしあえて我が神明を解放するやってやるさいやすっきりしたななんか秘密を二つも三つも抱えているのってかっこ悪いし 面倒なことが始まった予感であのイケメンもどきはどなたですおう天下御免の変歴騎士シャルルマーニュってのは俺のことだ気楽にシャルルって呼んでくれてもいいぜいやむしろそう呼んでほしいそうかい来やすいのは助かるがなんだ調子が狂うなそうか 俺の性格は変えようがないがそれであんたの調子が悪くなるのはつまどうしようもない慣れてくれ俺には俺の美意識があるのさそこだけは譲れねえたとえマスターでもなまあかっこいいかどうかってだけだがここが先輩のローマここがセラフかうんデジタルクラシックなかなかかっこいいじゃん貴様 突如ローマを褒めるとは何事か褒めて使わす褒めるんかいローマかかっこいいじゃねえかまあ、でも服のセンスは悪いな貴様世の激凛に触れたな触れたなそうじゃよここにいたのか、まあ、貴様シャルルマンのか ここで何をしているっていうか矢を差し置いて2人でお散歩デートずるいぞそれはずるいぞ別に2人で散歩してりゃデートってわけじゃねえだろうなーに新人サーバントとしていろいろと教えてもらいたいことがあったのさ俺は未熟だからなこうしてマスターと一緒じゃなきゃ戦う勇気もなくなっちまう 戦場でカッコ悪くはなりたくないからこうやってカッコよくなるためについて回っているのさそら、俺たちのマスターは世界一カッコいいだろ無論だ世の奏者はもう超超カッコよいぞ万の文字に記しても起き取らぬほどになだろだからさそのカッコよさを分けてもらってんだ <笑>じゃあ行こうぜマスター う, うん2人がやけに親密に見えてしまうのは気のせいかしかしシャルルはうんおおあれが噂に聞いた太陽神スーリアの子不死身のランサーカルナかすっげえキラキラなのに漆黒で真っ白なのにダークだ かっこいいひたすらかっこいいぜあいつはシャルルは語彙力が低いな力持つ存在には正規無が伴う俺にはそもそも無抵抗など許されないそして何より抵抗する俺はかっこいいアルジュナインド神話の大英雄じゃねえか はるか東方の神話に登場し無数の侵略者を打ち砕き誠意を成し悪王を倒し民に平和をもたらした英雄だいいなことを血はこれから流れるもの我が先決神殿に立ち入ったあなたたちのやめとけライダーの姉ちゃん俺の血は煮えたぎっていてなやけどするぜ今のは すいません忘れてくださいちょっとかっこつけました私もです偉大なるシャルル・マーニュ高貴なるフランクの王にしてああ待った待ったその話はなしにしてくれガウェイン卿今の俺はただのサーバントただの小僧だむしろ俺の方があんたを先輩って呼ばなきゃいけない立場でねはあ分かりました恩美がそれをお望みなら 新加入したセーバーもかっこいいよなまさに理想の騎士って感じだうんう見た目はそこそこですけどどこかぼんやり薄葉かげろうのような薄葉かげろうってどんなだよまあいいかとりあえずやろうぜ姉子<笑>たまご の, の姉ゴ<笑>だよな助言サンキュー姉子サンキュー そのの姉子ってていうのやめてくれませんも私に年上のイメージがついてしまうんですけどやったぞあんたかっこよかったぜまさかかっこいい仲間が増えた円卓の騎士と無名の英雄いいな実にいいあんたはいつでもかっこよくあろうとしてるな無意識だろうけどそりゃいいことだ俺も一緒さなあマスター こりゃとんでもない数だないやまったくこれで完全勝利してしまえば俺のかっこよさもレベルアップするってもんだセイバーもう少しだけ状況を理解してもらえないかね理解してるさ後方には向こうの市民逃げ場のない黄金の都ローマこちらはそれを守る騎士団だ 戦争に大義名分なんてまずないけどな非武装の市民を守るってのはそのごくわずかな例外だ俺たちは勝たなくちゃならないこれほどかっこいい騎士の戦場があるかい分かっていればいい勝ったりいいけど守りきったってのはかっこいいだろそういうことだアーチャー新名はこちらにもアーチャーがいる緑のアーチャーとは呼ばれたくねえだろ いや、そんな天ぷらそばみたいな名前はちょっと私もきつねうどん呼ばわりは避けたいなしかしまさか名高い騎士にお会いできるとはガウェイン卿に続いてこいつはカッコイイぜ騎士誰がロビンフッドってのは騎士ロバート・ロクスレーの変名と聞いたんだけどな違うのかいいなマスター あんたのところに集まってくる英霊はかっこいいやつばかりじゃねえかきっとあんたがかっこいいからだと俺は思うなへえあれが伝説に名高いケルトの光の巫女か太陽神ルーの子にしてアイルランドの大英雄するとかの槍が魔装ゲイモルグってわけだなんだ若いの俺のファンか ルの戦いが終わったら俺ハランサーチクショーかっこいいぜあんたへえあれがかつて征服王イスカンダルと世界の歯を競ったペルシャの大英雄か知ってる知ってる師匠で読んだダレイオスの大軍を破りイスカンダルはバビロンの女王を手柱におされいよいよ世界制覇に王手をかけたってな あんたはかっこいいが今の状態はダメだぜあんたがダメって意味じゃねえペルシャの覇王あんたを取り込んだどこぞの大抵野郎がかっこ悪いって話だ身だしなみはきちんとしているかせめて生きているうちは着飾る方が楽しいぜ黒コートとか特にかっこいいからな空を飛べばイカよりも速いが走ると子猫より遅い 友のためなら月へも飛び立ち異性を蒸発させて帰ってくるおよそ天下に英雄豪傑数あルど騎士アストルォより面白いやつはまあいないかっこいいバカだイングランドの王子にして巨人殺しブランク王国にその名もタカたタカキンパラディンそれがお前だ疑問系はやめろよ ああ、お前らと一緒ならいつだって楽しいさけどな、今のお前はあんまかっこよくねえぞシャッキリと迷走せイヤッー、王様これからマスターと一緒に出撃ですかおお、かっこいい王様なのでかっこよく出撃だかっこいい出撃ってなんかあるかうん、やっぱりスーパーヒーロー着地とか ほら両足と片手で着地するあれ腰が痛そうなんだよなあれあと剣持ってると危なくねえか何言ってんの王様かっこよさと危険性とどっちが大事なのさそりゃあお前かっこよさに決まってんだろそうだろだったら君がやるべきことは何だ 今すぐ練習だよっしゃいっょ飛んでくるじゃあマスターはここで待っててくれよーし鳥になってくるぜまさか本当に飛ぶとまあまあ喧嘩は後でしようぜロビンフッドだろそれなら俺でも知ってるメジャーどころだ村を守り森を武器にし悪逆なる領主に一杯食わせたかっこいい英雄だ まさに騎士道ここにありああかっこよくありたいね切実にそう思うよ結末がどうであれかっこよければ全てよしだ